トリックはなし。トリックこれ。あ、こっちやる。あとこれやってもいいよ。 ここここれ を, これを、ね、今考えてていいいるるのででですすががが長長くく枝が込んかからああ確に短なるかどう作るんだろうこっから。 立ち上がりがりもう一直線なんですよ ね, これね、うん。一応こういうシャリはきちっと作ってたんだけど、うん、全体が、はい、だから長いのこれこれこれ伸ばす と, とこのぐらいになっちゃうからね、うん、全体はもうたはもっと冷たいと思うんですよ、はい、この辺で取り消してそしてまだこれでもね枝が多いっすよ。この辺のあのこの辺の枝が多いと思うか、うん、だからこういうのも抜いていくる太さの割に、うん、この傘がありすぎ細い細い木でしょこれ。はいはい 細いう木の割にこ う, う葉っぱの傘がありすぎっから、うん、ちょっとバランス的にはあんまり良くないじゃ、うんそうです、ね。で今回やるのはここで取りきしる。そ こ, そこで取りき。シャリのところからもね出てるんですか。出ない。ここは出ない。もうこの片側になっちゃっそう。この片側。完全にもうここしか出ないから。からこういう丸みきだったらもう全体にこう結晶層があるからね。はいはい、そこから出てる可能性あるけど。ここになっちゃうともう削ってこんでるから こ, この、うん だけ半分くらいてここれはねもう10年以上経つよこ れ, これ車両連だってもう何年もかかってるからね一、ねうん、回じゃ入ないから い半分までもう大体半分まで削っちゃっ て, って、うん、あの水水がい絡んできてでしょ、うんうん、う, てう。 時期簡単に剥けちゃうから気、ね、がな、ね、い ね, ねじったらもう完全に剥がれちゃう出来、うん、はしやすい、うんま、前はね、もう夏でもかまわずやってたから う, んこうラファイア巻いてね、ギリギリギ リ, ギ リ, ギリあの針金かけて、はい、ガーッと曲げたりそ、ね、ういうやってたねみんな来れちゃった<笑>っ時期はね、<笑>大事ですねラファイア巻いときは大丈夫だと思ってたから<笑>ダメ<笑> <笑>ね、軸にやらないと。<笑>ね これで完全にあのいい、ね、木質まで削り込むやつで、はい、これ削り差が残ってたらもう猫出てこないからね。光、うん。完全に木質まで出さないと、はい。袋は透明の方がわかりやすいですかね。あのポットが一番いいんじゃないあの黒いやつは。光が、ね、根っこが光。あそうか。 これだとね根っこが出てたら分かるんだ、ねうん。ポットじゃばらすわけにいかないけどねか根っこ出すためにはポットみたいな黒いやつの意味せえ。うんうん 心拍え替えの時やっぱりこういうシャリがついてると、うん、根っこがあるところって少ないんだよね、うん、根っこはあんまり切っちゃうと枯れちゃう可能性あるんだよ心拍がシャリがあるとここういう生きてるとこしか根っこないから、うん、こ, うこれだって根っこだってそんなにないよこれ、うんうん、もうこういうとこは枯れちゃってないんだ上から替えの時かなり気をつけないと枯らす確率が多いから、うんうん 心拍はかややっった個はな成功率は高いですか高いよあだかまだ元気ですもんね。 なかったんかなだけど生きてたからそのまま鉢の中入れといたけどねまだ大丈夫や僕も4月にやったやつとかちょっともう根っこ出てきましたね。ててうんちょっとああものによっては今年はいっぱいやったんだ、うん、また増えちゃうじゃないですかうん増えちゃう<笑><笑>あのお祭りで売るもんはないから あ, あここで売ってくださいよここで売るもんがだってないんだよなあ来月だもんね来月 これ予約しとくか<笑>。予約。先端だけ。先端だけね<笑>。枯れたらごめんなさい<笑>。ここついたらね、いいですね。二、二盆栽え。もう、地いっぱいになってさ。な増やしたのが多いですか、おうちは。あのー、今小さいのばっかりだからいいけどさ。うん、大きいのがあるから、あれもなんとかしなくちゃならな<笑> 水が入るようにして水を動かせるようにする、ねうん、水が抜けるように。これでいいでしょう。なるほど。なくなって。これは残る。これもじゃこれもないですかね。これもこれはあこれまで、うん、ここまで。なるほどなない。いいサイズになりますね。これなくなっそうここがちょっとうるさいんでね。 ちょっと奥に傾いて見えますね、うん、これだとちょっとね起こしてあげ て,、うん、てるなるほど い, やいいじゃないですかこのぐらいがいいですね大きさ こ, これちょっとね<笑>すぎるな こ, れ<笑>ここまで行くとねちょっと置き場が困っちゃうんですよねす<笑>そうあいいねこの細さとさこの竹のバランスが良くなるんだ、ね、確かにね でこっちバタンとか倒れてるからねず<笑>、ね、<笑>っと考えてたいいじゃないですか、うん、さっきのこれもね、うん、この心拍もあの少し秋までにはこういうふうに芽が固まってくると思うははいはい、はい、そうするとこういう棚がこうきちっとこうできるようになるから針金かけてこ う,、うん う, んうんうん、まとめていいだけだ、はい、じゃあこれまた外す時取らしてもらったら、うん、あのうまく根っこが出たらね出たら<笑><笑>これと一緒にやりましょうよ、うん、外す時これでやってやってはい。 というわけで、心拍の取り切りでした。ありがとうございました。